はい、ということで、本日もやってまいりました。古原泰さん tv を。<笑>はい、今日はですね。皆さん待ちに待った初ゲストを紹介していきたいと思います。もちろん一番最初はやっぱりこの方ですよ。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>は い, い、本当にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。本当にめっちゃ忙しい中！ 今日この時間にやるっていうのは昨日気がありました、うんうん、すいませんすいません、うん、本当に、うん、すいま忙しいか ら, から僕とそもそもじゃ何かその関係っていうのは、うん、演じてんのゴーウォンジャーですゴーウォンジャーのもう相棒で す, よそうです、ね、相棒の ピスピードルを1年間ねずっとあのやっていただいて、はいはい、もう本当にね僕が先に恋を入れるんですよ、だいたいアフレコで、うん、でその後に奈美川さんが合わせてくれるっていうことなんで、はい、多分、ね、めちゃめちゃいろいろ苦労をかけたと思いますいや、好き、勝ってやるのもないないやいや、そんなことないけども<笑>すごくねあの、熱意のあるチームだったしまあ、全然全然そうかもしれないけども、うん 本当に独立するんだよ、声優の方うが、そうなんですか、潜在 の, の皆さんとあのキラキラした中に入るのは、えー、そうなんですか、まあ、たまたまゴンジャーは人数が多かったじゃん、声優の、はいはい、それぞれ内棒がいたから、はいはいはい、だからあれだけど、やっぱりね、すごく緊張する、あ あ, のあれやって本格的にレギュラーで入ったのは初めてだったしあ、でもマジレンジャーでもねそう、マジレンジャーの、ね、ウ, ウマって<笑>最後、ボスやったけど。<笑>うん あとデカレンジャーも出たけど、はいそのまあ、2回とか3回だったから、ああ、そっか、私本当に一年通すっていうのは、あ, あれは初めて初め て, 初めてあああ、そっか、スピードっていっても、そもそもどれかわかんないから、みんな、はい、何川さんです<笑>、ね、それは何川さんです、ね、やってました、いや、いいですね、今見てもね、もうかっこいいですよね、すご い, い。さ 僕本当にもし車乗るんだったらこのくちばしないバージョンの車乗たいですもめちゃくちゃかっこ良くないですかこれなんか。なんで口ばしやん。いや。乗ったらすぐに飛び出れるの。いやいやだってこれ駐車でも絶対引っかかるじゃないですかこれ。ああ引っかかるなー。ですよね。これバキって行くやつすよねこれ。行くなー。あと踏み切りとかバキバキになる。キバキなやつねこれ。<笑>確かにね。そう。うまあとこのうめるやつとか多分これ車検通んないですよまず。いやまず乗ってこ全然乗らない。<笑><笑>はい。ということで。 本日のユーチューブは全開、まあ、ゴールドエスミ総付け役の古原康一さんとゆうまユーミマンガーハイウェスターエンジンスピードのナビからです。お送りしますは い, はいということで今ちょうどし久々だなこの感じありがとうございますいサンキュー<笑>あ、それく <笑>んドキドキすん<笑>ごめんなさい本当すいません<笑>本当に本当すいませんだからみ込んでるのすごいよま、ね、あ<笑>僕もなんか言っててあこうこうこうこうって思うけど<笑>、うん、い や, さいやそうですよねだって浪川さんはなちょっと役がね多すぎて多分ねそんな全部あったら覚えてやいやない、ね、そんなことないそんなことはないんだけど<笑>やるよみたいな<笑>それもう急にアドリブでやるよみたいなさ<笑><笑>もう相変わらずやばい<笑> ということで、今日はナミカさん と, ちょっと、ねはい、あのお伝えしていきたいと思うんですけれども、うん、とにかここ持っててくださ い, <笑>いはい、ぜひくださいじゃねえい全然いいですよ、普通に普通に<笑>普通 に,、はい、普通にで、ナミカラさんがじゃゴンジャーでは相棒だっていうことは分かったと思うんですけれどもじゃ他の役とかで皆さん何が知ってるかって言ったら多分ね、あの最近の鬼滅の刃とかだったらハナレだの刃ね、ハナレだから、ね、とかワンピースだからキラー、うん キッドなあっごめんキッドごめんな、キッドごめんキッ ド, <笑>キッ ド, キッドあのほらここ鉄のねそうそうそうそうあの磁石のやつねそうそう和の国では結構大変なことになってますけども、ねはい、キッドだったりだとかまあ個人的に僕大好きなのがメジャーのギブソン・チュリーいやだいぶ個人的に<笑>いやいい作品よ大好き<笑>あれでもねあのまあね子供のヒーローだったからわかると思うけど、はい、メジャーって作品は結構お子さんにも人気があるんですよ、はいはいはい で結構イベントにそのライバル役として出るってシーエの頃っていう主人公がいるんだけど二人、はい、で出てもだいたい子供はみんな僕にな顔を飛ばしてるんですよね<笑>ちょっとわなんかヒールですもねなん ね, んかんね<笑>こいつみたいな顔で見てくるけどだからね<笑>こうそこなんだと思った今いやジキムソンジュリア本当に良かったですねいやなんかバイオレットエヴァーデてとう言われるのかなとああバイそう逆にそう聞きたいみんなのイメージ の, の波川さんって。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 <笑>そうかそうそう密かもすかそう、まあ、2台目だけど全部2台目怖いもの う, う, うわちょっと待ってこれ本当にホントにもうこれ視聴者言ってるんですけど、ね、視聴者が言ってるんですけど、ね、またつまらぬものを切ってしまった1、ね、回だけ、ね、<笑>いいです1回だけお願いします1回だけちょっともう、ま、一、あ、<笑>またつまらぬものを切ってしまった怖い<笑>ん 俺もええやん。ええー、あ、そう。で、出るんですね。出る、出るところから、ずっとやってるやん。はい、これもう長いですから、三十七年間ですか。三十七年間、僕より年上ですから、もう、もはや。うもうそれ、歴が、僕よりも上で。で 浪川さんが本当にすごいのが最初だった時とマジで何も変わってないずっと若いんすよいや変わっとるいや全然変わっとる腰も痛いも痛膝も痛い<笑><笑>えやめてん<笑>そんなおじいちゃんみたいなっていうのやめて<笑>先代のみんなって20代じゃないみんなああ痛いな、まあ、10代の方もいるじゃんっ、うん、40って自分って考えてみるもんね<笑>もうおっさよ え, <笑>えってことはどう 三十三とかじゃない。あ、じゃあ、ちょうど僕、そうそう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、僕、本当にね、あの、俳優さんもよく言われるんですよ。うん、なん。かずっと若いね、みたいな感じ言われるんですけど。え、でも、声優さん、も結構化け物多くないですか。声優さんね、化け物多いよ。多いですよね。うん、あれでもね、なんでかなんて考えることもあるんだけど、やっぱ、ず。 っと若い役をやり続けたりとかするのも影響してんじゃないかなと思ったなるほど、ね、そうう俳優さんとか女優さんってやっぱ年とともに、はい、私、はい、総合の役をやってるじゃな、はいはいはいで声優もそうなんだけど、はい、それでもいまだに高校生だったりと か,、はい、か例えば俳優とかさマイカーとかやった時とかやっぱ周りもいい年いるけど若い子も多 い, いからすごっ空気感にだからキャラクターが10代だし声が 追いないですか追い追いえ全然頂いてないんだろいや追 い, 追 い, 追 い, 追い全然追いってないですよ追いでるよ も, もうすぐ炭とか辛くして<笑>やるよやるよやるよ、ね、長く続けられないすごい超音っていういわゆる長い音をう出そうか、うんうん、でもそれが2回的な問題だよねああだからそういうのは色い々ろいろあるよなどうしてあるんだ、うん、あるえだってこうやって見たらめっちゃ元気じゃないですか意外に体に来てるとことかってやっぱあるから そ, それ 40過ぎてたら分かると思う人間ドックに行くようなっ<笑>いや嫌な<笑>んだけど何や今健康だから い, いっぱいリハーサルにやつそうでしょで、えー、数値が毎年下がる何も数値の話はしないかもしんないけどあとね、はい、同年代になると本当に病気の話ばっかりええー。<笑>あれ浅沼さんと同こんでしたねですよね、うん 最近本当アスさんも結構なさせていただいてるんですけども、なアスノさんの顔がなんかずっとわかんない。これアスノの若いね。若いですよね。若い。えなんなんですか。なんかやってる。アス君はあやってるなかもんかなんもだっておかしいもん、ね。<笑>いやさ、嫌いさ。た<笑>だ<ら>ね<笑>共通してるのはサウナ。あ。 え好きなんですかサウナ大好きえっちょっと待ってください俺なんかサウナさんに「俺サウナ苦手なんですよ」って言ったら今度やすくんをサウナに連れて行って水風呂に沈めますって言われてるんですよああいやいやいいと思うよえいや嫌なんですよ俺それ水風呂あよくわかんないですよなんであれがいいんです か, なんかう難しいこと言うとわかんないだろ分かんない、ね、だから体に熱くてストレス与えて、はい、今度冷たくしてストレス与えて、はい、やべえって体が思うわけよ<笑> こう普通の外気浴って言うんだけど、はい、普通のところに行く、はいると出た外気浴出てたでしょそうすると人間って戻ろうとするわけもう頑張ろうっていういが、えー、やばいでもいい復活させなきゃっていうそれがこういわゆる「整 う, いう」いでもね「整う」って言ってる人の本当だかと思うマジで<笑>それはいいんだよサードの話はどうでもよくて確かにサードの話するんで<笑>何 <笑>んなんで読んだんです今日。<笑>あ、そう。<笑>今日読 ん,、ね、んだ理由がそう。そうそうそうそう。ずいぶん前置きのも す, <笑>すみませんなんか何かさ、最さか話すけど、も嬉しくてさ。<笑>で、今日読んだ理由はですね、<笑>あのー、私。 ん、ねね、去年の末に所属をしていた事務所を辞めて今フリーになったんですけれどもフリーにやっぱなったからこそ芸能界の大先輩である何なら芸歴37年であるそして今個人事務所じゃないですか。そう の浪川さんにこれ芸能界を生き抜く秘訣みたいなのを教えてもらいたいいやいやいやこっちが知りたいいやいや長いんじゃないですかだって<笑><笑>やっぱアドバイス欲しいなと思ってやっぱ先輩に<笑>え最初はだって弟俳優っていうか子役ですよねそう子役ですよ ね, 子 役, すよねん子役からなんでその声優にいったいやあのね劇団が児童劇団だったんだけど劇団がそ先輩に池田修一さんとあのシャアやってるは声優をやってる人が多かった<笑> はいまあも同じアタツな感じじゃないですか。いやいやまあそうそう。同じアタツながり、同じアタツじじゃないですよ。<笑>何でもつなげるね。<笑><笑> 一番最初のデビューはだから声声優優だもんん先あそうなんですね、うん、でもサラリーマンやって30でやっと声優でくれるようになったからあ30から、まあ、と芸能一本やってるって感じなんでサラリーマンやってたんですかそ う, そうだよねええー、マジっすかでもやめてるわけじゃない芸能を、うん、なんかさこの芸能界ってさ、うん、事務所に所属しててもさ、はいはい、フリーであってもさ、はいはい、資格があるわけじゃないじゃん 社員証と か, とか、ねま、いないでょ何だったら保険とかさ何も<笑>ないうのょ何ないで何もないでもないでしょ何もないでしょ何もないしもないでしょないしもないでしょ何もないでしょ何もないでしょ何もないでしょ何もないでしょもでしもいでしょもでしょ何もいでしょもないでしもいでしょっもないじゃょないでしょ何もないしないでしょ何も<笑>ないでしょ何な か,、うん、かでしょ何でもないでしもないでしもでしょ何もないでしょ何もないもいでやっ何もいでい まあ、ほぼって感じだった、うんはいはい、で、やってったけどそれでご迷惑をかけるようになったから、うん、やめたっていうふうにはなかった、ね、あっんだよねそうなんだ、ね、で今思うと、はいろいろ見てきてダンとリックに住仕事があるからさないわけで、はい、うーんねえ意外そうだよなあこの何かは大好きが30ぐ、うん、らいからやっとうけじゃないで今事務所をやらせてもらってて、はい、社長っすよねそそうそう、今、だから、まあ 役者も50人ぐらい社長マジっす か,、うん、かうわすごっそうなん で, で学校までやっちゃってね寄せてっていうの、ん、はちゃんとね、うん、夢があって後進の育成っていうのは本当に最初からとか考えてたから、うん、超嬉しいです波川さんにの教えてもらったからいやいやいやでもね本当に難しい人を育てるのああ、うん、えなんか逆にいないさ、すか浪川さんの若い時代の名前のやつとからさ怖れ難しいのさその<笑> 40代、30代のサイドさんもそうなんだけど、クセ強いよね。ですよね、絶対そうですよね。俳優さんとかもそういうこと。クセ強い。クセ強い。<笑><笑>ういうはいはい、ク セ, ク セ, 強, ク セ, クセ強い。クセ強い。クセ強い。クセ強い。クセ強い。クセ強い。クセはい。はい。はい。うんまあ、はセ強いる。クセ強いてる。<笑>いてセ強い。クセ強い。クセ強い。クセ強い。クセ強い。クセ強い。クい。クセい。クセ強い。クセ強い。クセい。クセ強い。クセ強い。クセい。いや。いるけど。い。い。い。い。い。い。い。い。い。い。い。 若い子、特に3人、ね、20歳とかそうそばの子が「はいはいはい」しか言わなくて「じゃあこういうふうに仕居してみようか」とか「はいはい、はい、はい」って言って大体いいのほらえちょっと待ってくだだって浪川さんに教えてもらったらみんな「はい、はい、はい」ってならないの ずっと僕がそばにいて、なんか台本もらった時に僕が教えるわけでもないし、自分で考えなきゃいけない、ね、か, か, か, か, だから、そう考えるときに、やっぱ物音を斜めに見るやつとかの方が、うん、結構面白いねって言われがちで、ね、じゃあ逆に、ちょっと生意気なくらいのやつも残るってこときですか。だからそれがまた難しい狭間がさ、うん、そうするとスタッフが使いづらいと か, なるとか、いろいろ両方の面から僕も見れるようになったんです、はい、スタッフやって、役者やってっていうのは。 で、結果これがいいとかはねえか分かんないけどもう自分にある縦と横のつながりのみが力になる縦と横のつながりのみが力になる糸みたいな話じすねな い, いやもちろんねその先に応援してくれる皆さんがいるから頑張れるしその人たちがいなければもうただのアホの集まりだ <笑>言い過ぎですっ確かにしかも浪川さんとかになると結構ギャラ高いじゃないですか絶対にこれが声優そうでもないえん。そうでもない声優って分数で決まってるんだよあそうなんですかだから15分単位の、うん、30分番組とか、うん、45分番組60分番組っていろいろあるでしょ、うん、それもゴールデンなのか、うん、配信が多いからあまりあれだけど、はい、DVD になるからもと元々が1万5000円スタートだから ええっと15 ,000 ,000 円、うん、もうなんであのねジュニアって若い子は30分だろうか劇場版だろうがその1万5000のジュニアって言われてる人たちは何やっても1万5000え、うん、使う関係なく関係ないえっいわゆる4年ランクになるとランカーっていうんだけどそうなると1万5 0 0 0 × 2何倍とかそういう段う過ぎた分数によって変わってきたり劇場になっていが変わったりとか あとはラでも1000円ずつあるの一1万5000からスタートして1万6000、1万7000、うんまあ、ノーランクっていう人もいますよもちろんすごいいわゆるいくらみたいなあー、まあ、ノーランクはあるんです、ね、あるあるけどほとんどいない日本でいるのはもう数名えノーランクってもう80代のあるからあじゃあいや俺40代だかあいいですじゃあま す<笑>すねやばいよだからそううい意味では全然アニメのレギュラ一本やったから、うん、生活できるかっつったらできないとかジュニアはできないうわ厳しい世界そうよそうよだから本当に自分を覚えてもらって、うん、あの役よかったしあじゃあちょっと使ってみようかなとかあとはオーディションの世界とかああそういとかみんなオーディションで勝ち残らないとはい質問です、ね え、奈美川さんも今もオーディション受ける の, るの<笑>えぇー<笑>ちょマジっすかえ聞かれても、もちろんオーディションじゃないのもあるけどオーディションがほとんどえ、だってだなかったってえちなみになんですけどワンピースはあれはね、オーバーですよね<笑>え鬼滅はオーディションええー、マジで奈美<笑><笑>川さんもオーディの受けるの受ける受けるオーディションえ、なんか超意外なんですけど<笑>こ れ, これもうオーディション マジ で, リでも俺嬉しいホント有川さんでよかったもん本当によかったと思<笑>いやマジでそうだよ、ね、ここ来る前も一本オーディション出てきたえそうえ超意外超意外超意外でするオーディションだよね、まあ、し俺、指名のオーディションってのはこの役を何か受けてくださいとかっていうのはあるけどでもやっぱり風く君みたいなちょっと若い系のとかあ、まあ、最近減ったけど風く君もオーディション ええー、マジで<笑>え、ちょっと待ってこれビビるな何で何か大好きが世に広まったというかこれを覚えてもらったというかアニメは君にとってやっぱり、うん、やっぱり33社なのよえー、マジっすかそうそうが10代だったってこめっちゃいいっすよねあれ歌もいいし最高だし、うん、でもあれで原作の先生が「一、うん、つだけ注文があります」って言われて、うん ちょっと女を知ってる声が。ああって言われたいや、いいじゃん、知ってそうじゃないですか。いや、30超えてるから、そうもんですよ。<笑><笑>だけど、風邪でや る, のかかると、<笑>かかかうちはもう手つなぐ、な、それをちゃんと隠しきってください。せだ<笑>、まあね、から、そういう<笑>匂いとか、そういうの出さないでください。<笑>なるほど。なね、なのその血もめっちゃうりますね面白いね。 チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。